神奈川県人権啓発センターです。今日はね、もうスペシャル啓発企画ということで、つい先日、刑務所から出所した方に来ていただいてます、えー。星野ロミさんです。よろしくお願いします。ちょっとだいぶ緊張されてるんですけども、大丈夫ですか刑務所ではこうやってはっきり答えないとダメだったんで、よろしくお願いします。あここ刑務所じゃないんで、あの、リラックスしていただいて構いませんので。本当ですかはい、大丈夫です。あの、ぜひあの、もう楽にしていただいて結構ですので。 そうっすか。<笑>あのね、あの、一応ね、シャバのルールではこ、こ, こううの、こういう、こういうところに乗せると、あの、どうしても迷惑かかってしまうので、まあ、中間ぐらいでお願いしますね。<笑>はい、<笑>はい。そしてもう一人、今日のゲストが、遠藤有りさんです。遠藤です。よろしくお願いします。じゃあ、簡単に自己紹介をしていただこうかというか、まあ、私から紹介するんですけども、えー、星野ラミさん。 あのご存知の方多いかもしれないですけど、漫画村というサイトがね、5年ぐらい前に日本を騒がせたんですけども、その運営者の方です。悪の超本人ですので、ぜひ今回ね、お話をしていただこうかと思います。やっぱしね、刑務所出たばっかりの方を出すっていうことはどうなんだっていうふうにね、思われるかもしれないんですよね。俺もそう思います。でもね、このチャンネルは一応、法務省人権擁護局公認というか、まあ、あの、法務省の他人 に, に強く認識していただき、<笑> いただいてるチャンネルですので、ね、あの、うん、こういう厚生ペンキンっていうキャラクターがあるんです、やっぱりね、人権啓発ということで、この構成を促すということで、まあそういう趣旨でこのチャンネルをね、<笑>えーまあ、今回の動画を企画したっていう次第です。だからこんなご確認したがよかった。そうです。だから僕はちょっとね、いよいよあの、法務省の方には厳しいことも言ってるんだけども、少しはちょっとね、刑務所のね、人員を減らすために協力しようということで、今回の企画をやってるっていう次第です。え、ちなみにね、提供はハッカーミミです。 今回ね、ちょっとインターネットの話が出るんで、まあちょっとこれについてはまた後でお話しするんで、ちょっとここに置いておきますね。で、あともう一人、この方もね、かなりの極悪人ですね<笑>。あの、星野さんから見て、遠藤さんど、ど、星野、どっちが悪いと思いますかいや、それは破産者マップだと思います。そうです。<笑>あの、破産者マップの、あの、<笑> 火山車マップって皆さんご存知ですか ?2019 年でしたかね ?2019 年の3月頃に話題になったサイトですね。そうです。あの、ツイッターなんかでもバズりまくってですね、<笑>もう、あの、悪名高いサイトですね。そして、あの、今回司会させていただくのは、住所で本を運営しております、トットイルこと宮部でございます。その、漫画村というサイト、まあ私自身はある程度知ってるんですけども、どういうサイトなのかっていうのを星野さん自身からちょっと説明していただけますか まあ、サイズがものすごく大きかったんです。他のその漫画系の違法アップロードしてるであろうサイトの全部をこうやって合わせたとしても、 漫画村一つには投稿を呼ばないぐらいの規模感でした。確かなんかユーザー数8500万とか言ってませんでしたね。<笑>確かツイッターで。うん、い自分はその、あの、ま民事があるんで、どれぐらいとは言わない。ああ、確かに言えないんですけど。ああなど、そういうことですか。わ、うんうん、かりました。まあの、勝手に思うのは自由なんで、まあ。あわかります。で、おおい、ちょっとその、まあ、とにかくね、凄まじいアクセス数起こってたってことは間違いないと。は思いますね。はい、<笑>で、次に、ね、破産者モップの遠藤さんのお話を。 伺おううかと思うんですけれども破産者マップ、まあ、私も大体あの知ってるんですけれども、ちょっと遠藤さんからの破産者マップでどんなサイトだったのかっていうのを説明していただけますか、ね。はい、えー。破産者マップは、あの2019年、えー、3月頃に話題となったサービスで、でまあ、1時間におよそまあ200万人からまあ300万人程度アクセスするサイトでした。えー、何をしているかというと、官報に広告された破産者の情報を、はい まあ、住所や名前、ですね、それから破産した日を、グーグルマップに、まあ、プロットをして、ですね、破産した方がですね、どこに、まあ、いるかというのをあの分かりやすく視覚化した、まあ、サイトになります。 ちなみになんかあのよくね2チャンネルとかで書かれてるんですけど遠藤さんむちゃくちゃはしゃんを恨んでるんじゃないかみたいな<笑>俺はそう思ってましたんか恨みがあってやってるんですかねいや、あのー、全く恨みがあるわけではなくて、はい、やっぱり官報というのは国民がまあ知るべき情報だと考えてるんですね漢だ、はい、あの単に公開されているだけではなく、はい、広告ですから公にまあ告げられてるわけですから、はい、国民のやっぱり権利義務にですね大きく変わってくるとでそれを国民がし知るということはとても大事で、はい あると考えてますので、まあ、それをする、はい、あのまあ、お手伝いをしていると。 うん、まあ、国のお手伝いをしているという、まあ、考え方をしています。でも、理論的には間違っていると思うんですよ。人として。<笑><笑>どう思いますか。お前が言うなって感じは、こうしてるけど<笑>あ。ちょっと知りたいです。個人的に。うん、ああ、本当ですか。えっ、ー、と。<笑>そうですね。あの、結構倫理的に、あの問題があるとして、結構破産者の人ですね。知りたいと困る。あの困ったとかですね。また、あの困っているという人から、もしくは、あの、まあ、弁護士さんとかですね。いう方からですね。結構いろんな内容証明とかですね。そういう。 ただあの私の観点としては破産、えー、法に基づいて広告されている情報ですから、えー、ともし問題があるのであればそれはそれを公開している内閣府であるだとかもしくはその国立印刷局の方に情報を、ね、公開しないように、まあ、言うべきであって。 それをちょっと難しいんですけれども、えーまあ、そもそもの出どころっていうのは漢方であって、はいはいはい、別に破産者マップが出どころではないっていうところなんですかねそうですねそれと一番その ど, どちらの方に、えーとそのえー、視点を置くかによってだいぶその、えー、結果が違っていると思ってて。はい 知られては困る側なのか、それとも知らないと困る側なのかと。はい、つまり債権者のか債務者の側、どっちにその視点を置くかによって、その捉え方が大きく異なるように思うんですね。はい、で、まあ、そもそもその官報なんで普通の人見ないじゃないですか。それをまあ、要はオンラインを使って、時代に合うように見やすくしたって感じですよね。 そうですね、うん。よく弁護士さんなんかも、あのまあ、破産された方はばれませんと、まんに知られませんと、はい、なぜなら他の人は漢方を読んでいないから、はい、というふうに言われるわけですね。うん、でもそうなると、えー、と国民にまあ伝わってないということになるわけですね。はい、のそれじゃ本来の意味ないですもん ね, そ う, ですね、はい、そうすると、漢方の本来の役割である国民の権利義務に関わる情報があの広く知られていない。 知らないために権利を行使できない人っていうのが出てくるわけで、はいまあ、そういった人方がいるということについて、問題点を感じていて、はい、やっぱそういう、いわゆる情報格差ですかね、はいまあ、それをまあ解消するという役割がまあ破産者マップ、はい、それからあの破産者、今、現状を運営しているんですけれども、破産者情報提供サービスにま あ, あるんじゃないかと思っています。なるほど ありがとうございますまあ、あれですね、あの核心犯っていう言葉ってね、よくご用されるんですよ、本当に2人ともこう、まさに本当の意味でのというか、なかなかね、この本当の意味で核心犯という言葉が使われるのは難しいんですよ、ただ、あれですね、遠藤さんに関しては、今のところ、捕まってはないんですよねいや、これからかもしれないですよ、<笑>ある日、ある日、ある日<笑>ある日ね、早朝、ピンポンが来ががるかもしれないという。ス<笑>スクフォーがが立ち上がってくるかもしれないですよ やはり、今の、まあ、破産者情報提供、はいまあ、サービスなんかですと、はいえー、個人情報保護委員会から命令、はい、を受けている状況なんですね。はいはい で命令を受けて、サイトをです、ね、停止しなさいと言われていて、はいまあ、それに背くと、いわゆる罰金であるだとかです、ねはい、または告発を受けるということで、はい、その後まあ刑事事件になる可能性はありますけれども、はい、今、命令に従って、はい、でかつその法的にはです、ね、その命令の取り消しを求めて、はいまあ、東京地裁で今、裁判を行っているというところあくまで、まあ、刑事ではなくて、民事やまあ行政訴訟という形で、今、争ってるという状況、うん。うん そそうううでですすすねままあ、まだそれは確定ししてないといいとと状態かりましたありたあがとうございます星野さん、えー、っとあの漫画村については多分ね多くの方は漫画を違法アップロードして公開していた極悪サイトだと、うん、星野ロミアもう犯罪上等でやってたんだろうというふうに思ってる方多分多いんじゃないと思うんですけども、うん、ただねちょっと先ほど星野さんに聞いてみたところではねどうもそうではないと。何の村は じゃないのかみたいなことがね最近あの例のいろいろと物議を醸して広之さんなんかも言ってるのでちょっとその辺りがどういうことなのか、まあ、あくまでこれあくまでこれは法律論ということでまあ、メディアとかだったらこう星野さんが持論を語ってたみたいなふうに言われるようなカテゴリーの話なんですけどもちょっとその辺りをお伺 い, お伺いしたいんですけども漫画村は実際合法だというふうに思われてたんですかはい思ってました なんでそうかというと、ある法律を俺はかん読んで、それをプログラムに当て込んで、合法なようなシステムを作ったんですよ。プログラマーなんですね、星野さん。 まあ、プログラマーといえばプログラマーですけど。ちょうど、ね、ちょうど、奇遇ですね。私のプログラマー、ね。<笑><笑>はい、あの、ぜひ、ちょっと、実質的な話についてはね、私もちょっと、あの、わからない方も多いと思うんで、なるべくかいつまんで説明するようにいたしますので、うん、で、その、漫画村が合法っていうことについて、まあ、私、星野さんのツイッター読んでたんですね。そしたら、うん、リバースプロ騎士を使ってるから合法みたいなようなことがね、書かれてたんですよね。いや、そもそもリバースプロ騎士っていうのはどういうものなんでしょうかまず、 そのリバースプロキシというのは通信を仲介するためのサーバーのことを言います。漫画村ではこのシステムを使ってあの合法的な漫画表示サイトを作ろうと思ったんです。どういうものを使って合法的にしようかと思ったかっていうと、まず違法サイトが、漫画村とは別の違法サイトがあります。はい、もちろんここでは誰かしらが違法アップロードしてるんです。自分の漫画村っていうサーバーがあって、 もしユーザーが漫画村にアクセスしたときに、漫画村のサーバーを介して、この違法アップロードに保存された画像を表示したんです。それがリバースプロキシの仕組みです。なぜその仕組みをその、実装したかっていうと、はい、これは著作権の法律と関係があるんですよ。だから自分のサーバーに保存してしまうと、違法になってしまうと、うん、その漫画を、うん。はい、その著作権には、まあ、 複数の要因があるんですけど、一番重要なところとしてデータをサーバーなどに保管してそのデータを誰でもアクセスできる状態にすると違法って書かれてるんです、うん、なのでその別に表示されるようになっているものを拡散するのは違法じゃないんですよということはあの漫画村のデータって星野さん自身が集めたんじゃないんですか、うん、基本的に違いますああじゃあ あまね、当時のことをね、知らない人多いかもしれないけど、結構、か中国だとか、うんうん、韓国だとか、外国にいっぱいなんか日本の漫画上がってましたよね。はい。じゃあ、そこのサーバーからデータを取ってくるような仕組みにしてたっていうことですかね。うんうん、はい、そうです。星野さんがやってたのは、そういう違法アップロードサイトを探すっていうことですか そうです。探してそれを見つけたら、リバースプロティシーで、そこからデータを引っ張って中継して届けるっていうような仕組みにしてたと。はい。なので、自分はその、漫画村は合法だって叫んでました、常に。でも、それを誤解されて、<笑>あいつは気違いだ。漫画村が違法じゃないなんてありえないっていうふうに言われてたんです。でも、その、こういうふうな、ちゃんと孤立を調べて、あの、やってたんです。あ、なるほど。これね、あの、聞いてもね、わかんない人が多いと思うんで、まあちょっと下で図で説明しといてもいいんですけども、 ただ、分かったのは、あの、漫画村の漫画のデータ自身自体を星野さんが集めて、どっかにアップロードしてたってわけじゃないんですね。はい、違います。そうなんですよ。僕はすっかりあの、P2P とかで集めてたのかなというふうに思ったんですけども。うん、で、それで無罪を主張されたって言ったんですよね。はい、そうです。ただまあ、結果的には有罪だった。 と、うん、ということになるわけですね、はい、新しい観点であともう一つあの主体が誰かっていう問題があったと思うんですけどがそのの、まあ、権利侵害の主体なのかどうかだから、まあ、法律上で言えば、うんまあ、あれは便利なリーチサイトっていうことになるかな、うん、とても便利なリーチサイトっていう一律性になるんじゃないかなっていう、はい、まあ俺もそう思って作りました、うんでまあ、リバースプロシティシーっていうのはねあのネットワークを中継するものなんで、うん だから理屈からすると、リバースプロキシでデータを中継するのは違法だって言うんなら、じゃあ NTT とかソフトバンクとかドコマとかの中心事業者がやってることも違法なのかっていうことになるわけなんですよね。うん。まあそこの線引きがどうするかっていうことがまあ一つの問題だったわけです。漫画村のね、あのブロッキング騒動について、いやちょっとね、ツイッターを 相手したんだけども、実はなんかすでにブロッキングっぽいものをされてたっていうふうに書かれてましたよね。僕、それは多分ね、今まで出てない話だと思うんですよ、うんうん。で、一応表向きは漫画村って結局はブロッキングはされなかったんですよね、最終的に。一応表向きは。はい、表向きはされなかったです。ただ実際はやっぱされてたんですかはい、そのソフトバンクが漫画村に対して、その画像だけを表示できないように部分的にブロッキングをしてました。 そのちょっと詳しくお話を聞きたいんですけど多分ソフトバンクはその漫画村って漫画なんて許せない見せなくしてやるっていうよりはその漫画村で使われてる通信料を節約してなんか漫画村で使われてる通信料を節約してソフトバンクがかかるコストを減らしたかったのかなと思ってます、はい、ソフトバンク自体は。ああじゃあ結構利己的な理由なんですね。一方その NTT はその国がブロッキングしろって言ってて言 未練なくしてやるっていう悪意を完全に持ってやってきてると思うんですよはい NTT の方はでもやらなかったんでしたっけ結局その直前に漫画村が潰れちゃったんですよはいブロッキングが発表されたからっていうわけじゃなくてちょっとあの別の理由で潰れちゃったって感じですああそうですかじゃあややブロッキングを事実上やってたのはソフトバンクだけですかそうです あ, あ、それ以外はないんですね。ただ、NTT は、ブロッキングは、その、漫画村が復活したら、またやるって言ってるんですよ。またやるというか。また、あまあ、やるというか、やる と, 実感すると、実件がる。と。うん、と。むしろこれ、犯罪予告みたいなもんですよ。まあ、一応、電気通信事業法違反ということになってしまうんですかね、うん、今のところ。全員職域です、やつら。ああそのあたりの法律上の解釈は、どんなふうに考えてますか<笑>要は、その、政府が、あの、漫画村というサイトを、もう、 インターネットから消してやろうと。でもそんな消すのってそのできないんですよ。実際、海外にサーバーがあったりとかして、はい、もう政府の力を持ったとしても、マンガマラを強制的にダウンさせることはできないんですよ。だから考えついたのが、政府が考えついたのがブロッキングというその手法なんです。ブロッキングということについて、星、え、野、ー、さんはどう思います。ああいうことはやっぱり反対という立場なんでしょうか。そもそもブロッキングとは。 通信の秘密に、その、を侵害する違法行為なんです。で、その通信の秘密っていうのはどういうことかっていうと、例えば俺が手紙を書くじゃないですか、それを遠藤さんに発送しますよね。はい、遠藤さんはそれを読むことができます。でも政府はそれを勝手に覗き見たりするのはできないっていう書かれた法律なんです。はい。政府がブローキングを実行するときに、どういうふうに実装しなきゃいけなかったかっていうと、 スマートフォンで、例えば漫画村を見るじゃないですか、みんな。はいはい、誰かが漫画村を見ようとしたときに、その URL、はい、どのサイトを見てるかっていうのを政府が把握して、その漫画村だった場合は、もう遮断しちゃうっていう作戦なんで、はいはい。それがそのブロッキングの手法です。もうもちろんその違法行為なんで、はい、<笑>安倍首相がそれを菅官房長官に言って、菅官房長官が NTT とかのインターネットのその業者に、 あの、依頼して、漫画村を潰せと、はい。もう周りのやつに迷惑かけてもいいから潰せって言ったんですよ、はい。もうもちろんその、どうき、はい、思ったかって言われると、はい、わこいつ大丈夫か、はい。一国の首相は、はい、違法行為これからするぞと。うん、任せろ。あいつをどんなことしても一時的な措置だけど違法行為しますと。そんなの法治国家じゃないじゃないですか。ロシアとか中国みたいに、はいはいうんはい、裁判もなしに、 特定の気に入らないサイトを潰してやるとだからその大騒動になったんですよああそれがその漫画村としてはそのまあもともと有名なサイトだったんですけど、はい、そういうふうな違法行為を阿波署が宣言したことによってダブルで有名になったんです藤野さんはでもそれ応じなかったというかそれでもやめなかったわけですねいやあの結局そのあ、はい、そ実行される直前に潰れたんですよああただその それが原因で潰れたわけじゃないんですか、はい、でそのプロッキングされるっていうことで漫画村の方にはどういう影響があると考えられたのまあもちろん漫画村は見れなくなってしまうんで、はい、そのユーザーがアクセスできなくなるとその広告収益も得られないしそもそもまあユーザーが見れないからもうサイトが存在する意味が自体がなくなってしまうんですよただそれだけじゃなくてまあ先ほども言ったんですけどこういうふうにスマートフォンで ユーザーがスマートフォンを使ってアクセスするんですよ、はい。で、その通信を政府が傍受して、漫画村の時だけはブロッキング、要は見えなくすると。はい、でも、漫画村を見てるかどうかって、要はすべての回、どのサイト見てるかを把握しないとできないんですよ。だから、例えば、もし遠藤さんが、あの、エロサイト見てたとしても、それは政府が知ってるし、例えば遠藤さんが政府のなんか、うん 悪い情報を発信しようとしてたら、それももしかしたらブロッキングされちゃうかもしれないんですよ、知らずのうちに。だからこそ、仮にどんな違法サイトだったとしても、なんだろう、ブロッキングをするのに許されないと俺は思ってます。そもそもも 犯罪じゃないですか、通信のな い, な、はい、ないよだから、とんでもない話だと思いますよ、俺は。ただね、僕、ブロッキングについて、僕、当時の議論見てたんだけども、結局、内容傍受するっていうのは、これは無理だっていう話になって、IP アドレスでブロックするの無理だっていう話になって、DNS だけ遮断しようっていう話になってたっていう。私、ここまで詳しくないです、ね。僕は、そう、記憶してます。内容傍受するのは、もう、まさに Google が SS SSL を進めようっていう状況になってたから、うん、内容傍受するのは無理だし、 ipa のアドレスで遮断しても無理だからっていうことで、僕は聞いてたのは dns でブロックしようと。それでもあ s n s とか2チャンネルと言われてたのね。じゃあだったらローカルの dns が聞かれたらいいじゃないかみたいな感じでね。うん、まあでも素人には十分だろうみたいなね。一番のやっぱり問題というのは政府がそれをトライアルしようとして、つまり挑戦しようとしてるところの問題で、うんそうそう、法律を破って、うん もう中国とかロシアとかの一歩手前まで来てたっていうのが問題なんですよいやまあ僕はそういうのも平気でやられてるとか遠藤さんの方 も, もやられてるからだから一国のね要するに政府機関が首相がそれを今から違法行為やるぜって言ってるのが問題なわけですよ、うん、一番の要するに一番その大事な民主主義だとか情報のねあの自由あの取得する知る権利も含めてそういった権利が非常に軽んじられてるっていうところが問題です軽んじられてるというか明らかに違法行為っていうのが問題だと俺は、うん、それをねさんしないわけです 漫画村やったのはそういう考え方もあるんですか背景として あ, あ全然ないっすそういうのは単なる金儲けですか あ, あ金儲けでもないっすそれでもない、うん、だからちょっとここでは多分そこは触れない方がそうですねじゃあ最後じゃあお金の話しましょうか星野さんちなみに今もう一文なしなんですか<笑>相当あの稼いだと思うんですけどもいや実はちょっとありますあちょっとあるんですね思ったほどじゃないけどあります例えば罰金 らられてますよ、ね、いくらでしたちなみにパッチ、うん、罰金は1000万で、プラスで追徴金で6300万があって、合計で7300万円稼いでました。<笑>それ払ったんですかまず、罰金を払わないと、払わない分を刑務所で多くいなきゃいけないんですよ。はい、そんなの絶対嫌なんで、はい、1000万現金で、キャッシュでこれぐらい、うん、ドンって払いました。 どう本当に札束でもう札束で こ, これぐらいありますね、それは。うん、<笑>あ、そうなんですよ。で、それプラス、はい、日本の口座にあった1500万があのちょっと持ってかれちゃって、合計2500万払ってます。じゃ一応もう売金、追徴金クリアになってはいるんですいや、追徴金としてまだ4000万ぐらい残って そ, うそうですよね、まだあるんですよね。うん もちろん、追徴金っていうのはどうなんですかあれは払わないといけないものですよね。いや、義務はないです。あ、義務はない、うん、まあ、もちろん差し押さえられるリスクありますけど、はいはい、払わないからといって罰則はないです。ああ、必ず払わないといけないなら罰金ですね。まあ、罰金を払わないと刑務所に多くいなかったりとか、さらなる不都合があります。まあ、多分ね、民事も、絶対もう無傷じゃないと思いますよ、ね。多分相当な賠償金を請求されると思うんだけども、 それは、あの、払える見込みはあるんですかねどうなりますこの先。その時は、遠藤さん、破産者マップに載せてくださいお願いしますしかしながら、あの、民事の賠償金は破産ができないことになってまして。あ、そうなんですか知らかっ破産者ップには 大部<ス><ス>分乗らないんで<笑><あの><笑>大丈夫です。<笑><俺><笑>税金の対応もあるんでよろしくお願いします。いや税金の対応はさみきない。<笑>い や, い<笑><笑>いや残念ですね。なんか<笑>せっかく星野さんのねあの住所も全部わかると思ったのにね残念ですね。<笑><笑><あー><笑>残念だな。<笑><ーん><笑>ということなんで本当にあのやっぱりね国には勝てないですね。<笑>うん、勝てないです<笑>、うん。やっぱ国はもう強いですね。<笑>はい。 あれもなんかクラウドフレアみたいに接待が来たりするんですかあ、めちゃくちゃ来ます。下水道行っちゃっていいですかはい。例えばなんか超可愛い女の子を何も用意して、はい、もうそこの真ん中に座らされて、はい、お酒をめちゃくちゃ飲ませて、なんかやってくださいよみたいな。